不思議ね。あなたから力をもらうと、胸が熱くなって、どこまでも飛べそうな気がするわ。必ず、みんなを守ってみせる。だって、みんなの隣が、今の私の居場所だから。氷を滑る、この動き、体が覚えてるうん。 今はそんなこと考えてる場合じゃない。<笑>はあ、氷の魔法は使えてもそこまで寒さに強いわけじゃないみたい。後で温かいスープが欲しいわね。私を迎えてくれた美食殿のみんな。それにあなたも絶対に守ってみせるわ。 自分のなくした記憶もだけどあなたが忘れた過去も気になるわ2人で一緒に見つけられたらいいわねアイスクリームってどうしてコーンも美味しく感じるのかしら前の私もひょっとしたらアイスが好きだったりしてねそんなに真面目っぽい性格に見えるかしら 冗談とか言うのは確かに苦手ね。ふとした弾みで思い出すの。コッコロさんに甘えてたこととか、キャルの尻尾の味とか。もう、顔から火が出そうよ。美食伝での生活は毎日が充実していて楽しいわ。この時間が少しでも長く続くように。 精一杯よくできましたね。